お父さん、お母さんへ。約20年前に私は二人の元に生まれました。私が生まれたことは人生で一番大切な宝物だったと言ってくれたね。でもすぐに壁にぶつかった。私は何も聞こえなかったのです。周りの人は二人は親としてこのまま状況を受け入れて生きていくしかないと言ったけど、でも二人は違った。 子供にしてあげられることはないか必死で探し、画期的な治療を行うという勇敢な決断をした。小さな奇跡が私の両耳に埋め込まれ、私はたったの2歳だったけど、まだ鮮明に覚えてる。初めて音が聞こえた瞬間のことを。 にが決断した日に私は聞こえる人生を手に入れただけでなくしゃべること学ぶこと自分を表現すること大好きなことができる未来を手に入れましたお父さんお母さん私の人生で一番大切な宝物をありがとう。